皆さんこんこにちはニーナシェルカです今回はこんな感じでグリッターメイクを作ってみたのでこちらのメイクの作り方を紹介していこうと思いますそれではレッツーゴー はいじゃあ早速メイクをしていきます今回はメルシェのカラコンをつけていきます色味がこちらのラベンダーの色味をつけていきます片方つけてみるとこんな感じですこちらの色は YouTuber のサーヤちゃんのプロデュースしたカラコンになってますめっちゃ可愛い色ですよねラベンダーという名前なんですけどピンクパープルみたいな色味になってます遠目で見るとこんな感じです 以前 UR グラム縛りメイクの時はこちらのカラコンのシャーベットグレーというカラーをつけてたんですけどあちらの方が着色直径はちょっと小さい感じがしました。 今日はしっかりスキンケアはしておいたので下地から塗っていきますキャンメイクポアレスエアリーベース01番を毛穴の気になるところに塗っていきます最近のマイブームシリコンパフで塗っていきますとにかくメイクもスキンケアも私指がねちょっとベタベタしたり汚れるのが本当に嫌いで若干潔癖症なところもあるんですけどなんかいい方法ないかなって思った時にシリコンパフいいかもって思いついて使い出したところ最近ハマってますマイブームです メイク動画とかであんまり使ってる人見かけないですけどねすごくいいんですよこれスポンジってあれ毎回洗わなきゃいけないんで結構なんかストレスだったんですけどこれは拭いて終わりだし石鹸で洗ったとしてもその場ですぐ使えるのでめちゃめちゃ快適です下地はこちらのクラビューの下地を使っていきます下地もここに出しますこんぐらいかなかなり少なめでね十分しっかり伸ばしてくれるので いやにしても少なすぎた手とか普通のスポンジよりめちゃめちゃ少ない量でしっかり伸ばせるので下地とかファンデーションの節約にもなるんですけど適量つけてあげればすごくねいい感じになるのでそしてツヤ肌になるので最初は使うの難しいかもなんですけど慣れるとめちゃくちゃシリコンパフ優秀ですちなみに最近買った中ではこのダイソーのやつが一番良かったです次他のつける時に嫌だったらウエットティッシュで拭いてこれで次使えます 最近、エトボスのミネラルコンシーラーパレットを購入したので、今回はこちらを使っていきます。SPF36 の PA3 になってます。 中を開けるとこんな感じなんですけど、こちらのオレンジのカラーがシミとかニキビ跡をしっかり隠してくれるので、こちらを使っていこうと思います。付属のブラシがこんな感じなので、こちらの筆にとって使います。なんでこのコンシーラー買ったかっていうと、石鹸落ちなのもあったんですけど、すごくいいっていう口コミが多かったので、こちらちょっと試してみたいなと思って購入しました。オレンジ塗るとね、こんな感じです。結構いい感じにシミ隠してくれますよね。この辺がニキビ跡がすごいので、 ここら辺も隠していきます最初にコンシーラーを塗って隠してその上にファンデーションを塗っていきます最近はマスク必須なのでコンシーラーしてパウダーして終わりって方とかも増えてるみたいなんですけどそういう方にもね石鹸落ちだしこちらはめちゃめちゃいいのかなと思いますまあ私はそんなに外に出ないんですけどねオレンジ塗れたらこの明るいのを取ってこの上に重ねていきます で肌にね、馴染ませるといい感じに馴染みますますだねあんまり使い慣れてないんでちょっと使い方下手かもですけどこの明るい方の色だけだと隠れないんですけど下にねオレンジを敷いておくだけでめちゃくちゃ隠れるんですよねなんとかねこんな感じで隠しました今日はクリオのキルカバーグロークッションの02番を使います中のパフは使わずにこちらのシリコンパフでつけていきますこんな感じで1回取るとこのぐらいつきます ここでちょっとなじませてこんな感じになったらちょっとずつねつけます本当に少量でかなりね伸ばせるのでちょっとしか使わないです、ね、足りなかったらつけ足していくという形でね使っていきますシリコンパフはメイクの時にもいいんですけど私はスキンケアの時に使うのにめちゃめちゃ最近ハマってます特に美容液とクリームをつけるときにこれでつけるとめちゃめちゃね楽ちんにつけられるし しかも手も全くベタベタにならないので人にねもう毎晩使ってますねスキンケアの時に首にワンデーブライトナープレミアムミニを使いますこれもシリコンパフで伸ばしていきます手でつけると手がベットベトになって洗ったりしないとってなるんですけどこれでねつければすっごいその後が楽って感じですね 私多分今までメイク中に3回は手洗いに行ってたんですよねあとスポンジに水を含ませに行ったりとかね、まあ、結構手間かかるじゃないですかスポンジってまあ仕上がりはね確かにすごくね綺麗になるしスポンジはいいんですけどただ面倒っていうね気分によっては今も全然スポンジ使うんですけど最近はもっぱらこいつですね こんな感じで首と顔の色を合わせました今回は久しぶりにオーロラミストを使いますこちらはこのまま顔にかけるとブシャってかかるタイプのスプレーなのでこちらに。 ちょっとかけておーわーカメラにつかないで光らせたい部分にだけつけます頬のとことかツヤ出ししたい部分ですね、まあとでハイライターもつけるんですけどファンデーションのツヤ感をね増やす感じでこれを使ってます最近はただマスクする日はこれちょっと使えないので全然最近使ってなかったんですけど今回はグリッターメイクということで肌もね輝かせていけたらなと思うので久しぶりに使ってみます そしたら眉毛を描いていきます最初にニスフリーのアイブロウペンシルを使います ローラ・メルシエのシークレットブラーリングパウダー4アンダーアイズを眉毛に使います眉毛にちょっと油分がね残っている感じがするのでこちらを軽くはたいていきます描き途中で気づきました若干油分があるとよれちゃうのでしっかり油分を抑えた状態で描いていきます全然描き上がりが変わりましたね 今までメイク動画の時眉毛片方だけこう仕上げて比較みたいな感じでやってたんですけど眉毛は両方同時に描いていった方がバランスがよく描けるそうなのでちょっと今後はね両方同時に描いていきますやっぱり片方だけ完成させてからもう片方全部ゼロから仕上げるってなると結構バランス取るのがね難しいんですよね前頭なんですけど下側ねしっかりペンシルで私はね描きます上上側はパウダーでで仕上げるので そこは描かないでおくんでですけどでも書いて終わりだとちょっとおかしいのでスクリューブラシでしっかりなじませますこんな感じでペンシルで書いたらケイイイトデザイニングアイブロウ 3D 限定カラー EX7 番を使いますいつも使ってるこんな感じのグレーのカラーですイニスフリーのブラシにとってこの眉頭のとこにつけますこのブラシ最高そしてこの色味も最高最高と最高のコラボレーションです本当に パウダーつけるときはこう、ジグザグにねつけるといい感じにね、地肌にくっつきますジグザグジグザグこれでパウダーつけたんですけど、ちょっと濃いなってとこがあったらこのブラシでね、軽くぼかしますパウダーつけたけど、ちょっと足んないなってところはもう一回ペンシルで書き足しますはい、こんな感じですかねヘビーローテーションの眉マスカラアッシュグレーを使います 眉毛描いてる時にあもうなんか全然うまくいかないって時も眉マスカラ塗るとなんとかなるって時ありますよねやっぱ眉マスカラってすごいな眉マスカラ塗るとこんな感じですそしたら今回の主役の目元を作ります今回はグリッターメイクということで目元はキラッキラのギランギランにしていこうと思うんですけど一番最初にこちらのスティラのサンセットカーブを全体的につけていきます 今回使うアイシャドウはほとんどがリキッドアイシャドウになりますこんな感じのねチップになってるんですけどかなり前にこちらレビューしたものになってるんですけどこのままねまぶたにつけていきますただこれはグリッターというより細かいラメが全体的に入ってる感じなのでこれはベースみたいな感じで使っていきますうっすらねピンクの色が入ってるのでそのピンクの色味をね活かせたらなと思います かわいい指でねなじませるのが結構難しいんですよねこのアイシャドウ今回は広めにねラメをがっつりのせていきますこれ自体にもねこんな感じで結構ラメは入ってるんですけどグリッターではないんですよね大粒ギラギラグリッターが作りたいので今回はこれだけでね使っても全然かわいいんですけどねこれ単体でつけるとこんな感じです下まぶたにもつけてきます スティラを塗ってみるとこんな感じですこれだけでもねめちゃめちゃ可愛いですよねこのアイシャドウやっぱ可愛いなぁラメの色目はこんな感じです結構多色ラメになってますそしたら今回の大本命のキラキラを紹介しますミシャの大粒グリッターのキラキラのアイシャドウなんですけどスタイルコリアン購入品紹介で紹介したものになってますこちらを上まぶたの中央あたりから全体的に使っていきます こんな感じのチッププタイプになってるのでこのでこままねちょっと直につけようかなと思うんですけどうまくいくいかな今回はちょっと激しめにしたいので目頭側にねラメをつけていきたいなと思うんですけどこの目頭のね一番先端のところにつけちゃうとちょっとおかしなことになるのでこのこの辺ですね黒目の始まり辺りから上につけていきます。 その辺からねつけるのがね一番可愛くグリッターが目立つという感じになるので何度かね重ねてつけていこうと思います今回は結構ヒラキラをね目立たせたいのでこのアイホール広めにねグリッターをのせちゃいますこの目開けた時にしっかりねこの辺までラメが見える感じでつけます上まで行きすぎた時はちょっと綿棒とかでね取ります チップでのせるとちょっと水分がね多すぎるのでブラシでねラメだけをね取りました お, おいい感じ影にするとこんな感じですねかわいい目をしっかり開けるとこんな感じで結構奥にね入っちゃうんですけどこの上の方までつけたので目をしっかり開けてる状態でもラメは見えるかなと思います下を向いた時とかにラメがしっかり見えるのでそこもまた可愛いかなと思います 同じミシャのシリーズの01番のグリッターシャドウを使って星をつけていきます。これはね、星入りです。これも星取るのがめちゃくちゃ大変なので、こんな感じでグリグリして頑張って星を取ります。こんな感じで星が取れたら、ブラシとかでね、星だけをすくって、ピンポイントに星を乗せていきます。この辺につけると結構目立って可愛いですね。こんな感じで、ここに1個星をつけました。 もう一個この辺に付けられたらこのグリッターのアイシャドウの色がちょっとラメがねすごいカラフルなのでこのグリッターの液体はなるべくね取らないように頑張って星だけをつけます完成するとこんな感じです何にもつけてない方と比べるとこんな感じです そしたら涙袋はピンクっぽい感じなのに上のピンク感が結構消えちゃったのでピンク感を足そうと思いますマジョリカマジョルカシャドウカスタマイズフローティングの PK401 番を使いますこんな感じのピンクのラメのアイシャドウなんですけど細めのブラシにとって最初に使ったスティラーの色味がね思ってたよりかき消されちゃいましたね ラメの上からちょっとポンポンって感じでピンクをねつけて足しちゃいますこすっちゃうと取れちゃうんですけどこう置いていく形で色をのせていくとそんなにラメは落ちないのでこれでピンク感は復活したんじゃないでしょうかうんかわいいそしたらおんなじミシャのアイシャドウの03番のピンクのラメも使っていきますこれを目頭にねちょこんと入れていきます 次はアイライナーを引いていきますキャンメイクのクリーミータッチライナーゼロ二番を使いますリキッドアイライナーは D アップのブラウンブラックを使います今回もいつも通り跳ね上げます こんな感じでラインが描けたらセザンヌ各2アイライナーで涙袋の影を描きますいつも通りビューラーをしますこんな感じでまつげ上げたら マスカラも D アップのものを使っていきますこちらはカールタイプのものになってますこんな感じですっごい筆が細くなってるのでめちゃくちゃ塗りやすいんですけどカールタイプでお洋打ちマスカラになってるのでお洋打ちマスカラが好きだけどやっぱりカールが取りやすいなーって思ってる方とかにすごくおすすめのマスカラです最近はお洋打ちマスカラの日はいつもこれを使ってます アイライナーもめちゃめちゃ筆が細いので思い通りにキャットラインが描けるので最近はずっとこの2つ使ってます下まつ毛もすごいなりやすいですここまで作ってみて思ったのはやっぱ涙袋もうちょっと輝いてほしいなということで下の涙袋にもこちらをつけます今回はグリッターメイクなのでもう全力でね全体的に輝かせていこうと思いますもうなんか控えめにとか考えずに思いっきりつけよう やっぱラメつけた方が可愛いですね全然すごい可愛い全然よくなった何にもしてない方と比べるとこんな感じでーすここまでできたらズーシーのアリスコラボのオーロラマスカラをつけていきますまつ毛の先にだけつけて。 少しねラメ感を足していきます動いた時にまつ毛がちょっとキラッとして見えたらいいなっていう感じですねつけてない方と比べるとこんな感じです動いた時に少しオーロラ感が出る感じです ここに泣きぼくろ星をつけてみました目元はこれで完成したので次はリップを先につけちゃいたいと思います最近発売したばっかりのリップなんですけどこちらのロムアンドのリップを使っていきますこんな感じで透け感があってパケめっちゃ可愛いですよね色味もこんな感じです すごいかいい色なんですよねベビーピンクみたいな感じの色味になってますこちらはマットのカラーになってるのでちょっと乾燥するかなっていう感じはするんですけど上に今回はグロスを重ねていいこうと思います今回は目元がかなりラメ感強めで激しめなのでリップは少し薄い感じの色を使いたいなと思ったのでこちらの色を選びましたこの目元で、まあ、口をね 激しい赤とかピンクにしても全然それはそれで可愛いと思うんですけどちょっとここでね抜け感を出していいこうかなと思いますやっぱり塗った感じはマットリップだとあのヘラのやつが最強なんですけどこれもねすごく色味はいいし乾燥しにくくはなってるんですけどヘラのと比べるとちょっと乾燥するかなという感じはしますただ色が本当に可愛いです。 私は唇が小さいのでめちゃめちゃこれでもねオーバーリップしてますがっつりオーバーしてこんな感じですね遠目で見るとこんな感じです すごい自然なピンクなので見た目ほどね結構ベビーピンク感はないんですけどめちゃくちゃ使いやすくて可愛い色かなと思いますただアップで見た時に分かったかなと思うんですけど結構唇のシワが目立ちます<笑>なのでその上にロムランドのグロスを重ねますやっっぱ乾燥ししないいマッットリップって難しいですよねそしたらシェーディングとハイライターとチークをやっていきます シェーディングはいつも通りロムアンドの01番ブルベカラーを使いますおでこはこのユアグラムのブラシを使います細くて最高ですケイトのいつも使ってるマルチコントゥアーペンシルの02番を鼻 なからちょっと今日はねここにも使ってみますこんな感じで描いたらぼかしますただもうちょっとこの根元つけたいなってなったらやっぱりこっちを使ったほうがいいかな今日はハイライターはヒンスのハイライターを使います以前クリオと比較動画も作ったのでよかったらそちらもぜひ見てください鼻先は指で ちょんとやっぱかわいい鼻筋ですねで、目頭はさっきアイシャドウつけちゃったので今回はつけないでいきますあこで眉上にのせますリキッドファンデーションとかクリームファンデーションを使う場合はこのハイライタはすごく相性いいかなと思いますそしたら今日はヒンスのシャインアウトを使いますザ・ツールラボのブラシで取ってきます 今回は目元がメインなのであんまり主張を出さないように本当にもうツヤ感を出すという感じでこちらのチークを使っていきますこのチークは指で塗ってもツヤ感出るんですけどブラシで塗ってもツヤ感めちゃくちゃ出るので最近はもっぱらブラシで塗ってますブラシの方が均一にぼかしてのせられるのですごく簡単につけられます最後にこちらのトゥーフェイスドのカナリーダイヤモンドを さっきのブラシにとってラメを頬に追加していきますこちらはピンクのラメのハイライターになってるのでもうラメをつけるという感じでこちらを使いますピースのチークのままでも全然可愛いんですけどやっぱラメがねここについた方がさらにグリッターメイク感出るかなと思ったのでこちらを追加しましたこんな感じですねピンクのラメすごくないですかこっちと比べると 今日は頬の高い位置だけにのせていくんですけど全体的にチークの上に重ねて使ったりとかしてもめちゃめちゃ可愛いですディオールかシャネルにそういうチークありますよねこういうラメが入ってるやつそんな感じになりますラメ感がめちゃめちゃ増えましたね可愛いいはいというわけでグリッターラメメイク完成でーす というわけでこんな感じでグリッターラメメイク完成したんですけど実はこの撮影2回目で1回目はまた今回とは違うコスメを使ってグリッターメイク作ってみたんですけどちょっと左右がね非対称すぎてもうアップするの悔しいので削除したんですけど1回目より今回の方が上手にできた感じがします。 今はマスク必須なのでリップメイクとかはなかなか楽しめないんですけど今の時期だからこそ目元をキラキラメイクで楽しむのもありなのかなと思うのであんまりキラキラとかラメはなーって思ってる方もぜひチャレンジしてみてください今回メインに使ったミシャのグリッターアイシャドウは以前スタイルコリアン購入品紹介で紹介したものになってるのでよかったらぜひそちらの動画もご覧ください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 「明けない夜に落ちてゆく前に僕の手を掴んでほら忘れてしまい